同じ同じ<笑>突然の突然の写真タイプそこねそこねここここはい連写いってみよう みんな近くにいるかな<笑>あれ<笑>みんないるかな近くに<笑>味方どこにいるのか分かんねえな<笑>あいたいた<笑>上に登ったやつがいるけどどっちだかわからない 手前回了解二階にいるのは赤だからね二階ワンダーンきます 櫓の横に来てくれると割と進めるよどうぞでここまで来たらこっち方向に気をつけてあ中には味方がいるからあ味方いるんですかケースじゃあ注意は2回だけ これ進んでも大丈夫かな、これ。チェオフキンまだ何人かいる。チェオフキンに赤チェーム何人かいるぞ。あの黄色の。パリケの裏だ。バナン。 そう、2階まだいそうなんだよいや2階から降りてきてるんですよバナーもう一人もう一人1回1回1回あっリーダーリーダー倒したいやもうめ じゃあ2回制圧もしかして分かんない、ね、<笑><笑><笑> OKOK、okay, okay、こ, ここまで進んでここまででそこ足元を、あのー、抜けてるから気をつけて。<笑> ワンダンワンダン、ワンダ ン, ワ ン, ダン隊 長, 隊長了解谷川大丈夫かな向こうに着く まだいんの了解こっち側には見えないけどなああフラッグどこなんあこっちあそこ上がったとこじゃあ一歩進もう これ制圧してんじゃないフラッグ取れるな取って<笑>おるやんおるやん<笑><笑>おるやん<笑>ヒット<笑>全然おるやん<笑>あ 甘かかっったたなんだべ惜惜惜しししい惜し い, いやー 惜, しーー惜しかった。 誰だいないって言ったやつ。<笑>